今からゾメキ林を奏ででますので今日は皆さん方に2拍子の手拍子をですねちょっとお取りいただいて少し青取りのリズムを覚えていただこうというふうに思ってますのでよろしくお願いいたします。 リズム で, すでこの中にも今あのスピードを上げるとリズムを上げるとですね皆さん方がこういう風な形でちょっとこうしんどいなっていう叩く方もいらっしゃいますけれどもリズムが上がってくるとなぜか体が浮かれてちょっとこう上半身でリズムを刻んでくるような。 これが青鳥本来の浮かれのリズムという3連符のリズムのゆえんですですから青鳥は浮かれる心も浮かれる体も浮かれる楽しい踊りになるんだというふうに考えていただければと思いますそして今皆さん方が手拍子でパチンと合わさった時にその椅子のままで結構ですのでお立ちの方はそのままで足を少し出して でまた帰っていただいて手をたたく時にもう片方の足を出すその繰り返しになりますでこの時に男踊りは肩幅ぐらいに足を広げてその足先足が向いてる方向に少しポンと出していく女性はひとやかに優雅に品よく品よく足を出すためにはまた終わりません 前の方に重ねるような形で軽く上品に出すこれが阿波おどりのね、まあ、コツだというふうに覚えてくださいそれを今そのままお座りの状態でいつかちょっとやってみますまず手拍子ですいきますよはい右左 右, 右そうそ う, そう右左やるんですよ うそうそ う, そうはい大丈夫ですねはいえー、それではねもう最後手です手はね難しく考える必要はありません右足が出るときに右手が出ますそして 左足が出るときに左手が出ますこれの繰り返しになりますよろしいですかはいどうぞいきますよはい と思ったんですがあの後ろの方の多くの人がですね、えー、手を出す時に右手を出す時に右足が出る時に出しますよということは言ったんですけどもその通りしてくれるんですが毎年ご覧になっている方はわかると思いますが歩く時と逆さまだと思っている人がほとんどなんですねでも歩く時は手がね下からこう出ていきますですから 左足が出る時に右手が出ていって普通に自然に動くわけですでこれがね歩く時と逆だったらこういう形ね滑稽な形になりますねこれでは青鳥になりませんので青鳥は歩く時と全く一緒ですただ右手と右足が一緒っていうのは歩く時にこういう形で出しますけどもこれをここまでいっちゃってください その時に下ろす時は必ず右手と右足は一緒になりますねですから12121212って必ず上から出す時に限って右手と右足左手と左足が一緒になりますでそういうことをあの思ってくださいですから歩く時と逆じゃないですよでだから下から出さないということを覚えてください男踊りはねたまに下から出す時ありますけれどもね 女性なんかは必ず手を上に上げてますから下ろすことはできませんですから必ず右足が出るときに右手の方が少し前の方に下ろすぐらいの気持ちでやってみてくださいじゃあ最後に1回だけ今日は間違いないように両手を上げていただいてはいどうぞ両手を上げていただいて右足が出るときに少し前に出すあまり下に出さないように出す左手はそのまま高く上げ 今度は左手が左足の時にちょっと前に右手はその分高いんですよですからコツは残ってる方の手の方が高いかっこいいわけです、ねえー、そういうことを今から最後にやりますはいどうぞはい ありがとうございましたなぜ皆さん方にちょっとお教えしたかというと私たちのオリジナルの舞台今からやりますが最後に数分間皆さん方そこをちょっと外しますのでねこちらで一緒に数分皆さん方と一緒に踊る和宝になって楽しんでいただこうかなと思いますので。<笑> そちらの方でご覧いただいているお母さんもね。必ずこちらで一緒に踊ってください。よろしいですか？それでは今から青鳥振興協会が誇ります。オリジナルの舞台。